舞台踊りどんどんと参りましょう伊橋連をご紹介いたします伊橋連は株式会社伊橋グループの創業100周年をきっかけに有志で結成しました今年で10回目の参加です日頃はガソリンスタンド介護ガス IT レンタカーなどさまざまな仕事に携わっているメンバーです業務終了後に ユニフォームから着替えて練習に集まります南越谷の本番に加えて他の遠征等にも積極的に参加しようと声を掛け合っています介護施設への慰問でも介護のメンバーと協力し合ってお年寄りと一緒に踊りを楽しむ時間を大切にしています私たちは毎年参加してくれる 新入社員を支えながら関東一番の企業年を目指しています徳島からもご指導いただく各種メリハリの効いた構成踊りをお楽しみくださいメンバー全員で元気をお届けしたいと思いますそうおっしゃっている伊橋連の皆様ですそれではお願いいたしましょう伊橋連です